とということでね見てください辺りはもう真っ暗ですよ、はあ、この虫の音だけしか聞こえないのちょっと耳澄ましてみて聞こえるそれよりもこっちのあれかな方が強いか、はい、今ね何やってるかっつったらまあキャンプといったらねやっぱコーヒーでしょコーヒーを入れる 最高ですわめちゃめちゃ美味しい、はい、ではね、まあ、コーヒーにはやっぱりちょっと甘いものも欲しいということでうマシュマロをね焼きマシュマロやっちゃいます焼きマシュマロ、うん、今日だいぶキャンプっぽいことしましたよね だいぶキャンプしましたね、うん。キャンプしてましたね。うん、だいぶだいぶキイ切ったし。<笑><笑>ちょっとね、あのー、普通の人からしたら若干ワイルドだったかもしれないけどね、うんうん。そんなことないですか。そうですね。皆、あのー、さんどこでもね生きていけそうじゃないですか。まあでも。 結構ハプニングとかそれこそなんかよくあるじゃないですか無人島行ったら何持ってくみたいな話とかはい、はいうん、そうまあ何も持ってかなくても結構生きれる自信は正直あるかなまあでも確かにそ三代さんの言うようにうーわー美味しそう見てこれほら見て<笑><笑>一瞬っすーごいああちょっとこのねえこれをちょっと 皆さんにも本本ずつででですすじゃ日おかれまししたたた様いいいってきこのトロットロに焼けたこのマシュマロコーヒーと一緒にいただきます。 うんあーうま外で食うマシュマロがこんなにうまいとはね最高だうん合うね合いますねこれもコーヒーとも間違いな い, いやマシュマロってこんなうまかったっけ<笑>すごいバニラの風味がすごい美味しいあったかくてうんあそう北海道とかでさ あ僕「の僕朝チ」のさロケ行ってた時 の, その帰りなんですけど、うんうんうん、帰り空港に着いて、うん、着いてから全便結航になったんですよ大雪で、うん、ですごいですよあれめちゃめちゃ恐ろしいですよ全部結航になった時って、うん、パネルが全部赤になってくる一、うん、個ずつ変わって、うん、パッパッパッパッパッパッパ ッ, パ ッ, パ ッ, パッ全部真っ赤映画みたいなそううわ何これみたいな、うん、で その時にに市内に戻ろううと思うじゃないですかうわやばいと思ってでもね市内に行くバスすらも、うん、もう行けない行けないっていうかもうないの、うん、やばってなってそうした時にみんなどういう行動をとるか知ってるそうしたらみんなもう空港に泊まるしかないから、うんうんうん、もう毛布をもらう長蛇の列がブワーッてできるわけ、うんうん、ほうその時にでもね僕はその列に並ばないんですよ、うん う、僕がその時に一番最初にすることは自分の寝る場所の確保とあとトイレが近いところを場所を確保することとあと電源です、うんうん、うん。なぜかこれ飛行機が欠航になったってことは次の日のチケットを自分が取らなきゃいけないんですよ、うん、ってことは情報を常に持ってなきゃいけないから、うん、電源のある場所をやっぱ確保しておかなきゃいけないあとはトイレがやっぱりすぐ近くにあるところ、うん をやっぱ取らななきゃいけないけ毛布2時間くらい並ぶからね、うんうん、そ, うそんなのは後でね何としても実は手に入るって僕はもう思ってるんですよ、うんうん、だからその時僕は並ばないんですよね、うん、もうじゃあその後どうしたかって言ったらもうみんなさ、うん、もうその辺にさ雑魚寝というかその広場みたいなとこれ雑魚寝ブワーッてするから、うんうん、もうすごいねもう人が本当に、うん、もう密それこそめちゃめちゃ密な感じなんだけどもう僕はそこには行かず何したかって言ったら あのアメックスとかさ、うんうん、あのこうやって筒状になってさこうやってお姉さんがこうやってやってると感あるじゃん、うん、そうあそこのアメックスのさこのさ筒って光ってたからあれあそこ電源あるんじゃないのって思ってもうすぐにアメックスの方の人に行って今からこれ空港が封鎖されて多分朝まで身動きが取れないからここの筒の中ちょっと貸してくれないかそう、うん、そこに電源があると思ったから。 そしたら上の人に相談しますって言ってて言上の人が来て状況を説明して僕はもうこの市内にも出れないし空港に泊まらなきゃいけないから っ, つってでそこってどうなってるかって言ったらあれな筒状になってるけど要はカウンターが1234つくらいこうやってあるわけ3つか。で要はここの下のところにはさこうやって電源があってさ分かるここの引き出しとかは全部鍵がかかるようになってるからここだけ要は。 漫画喫茶のちょっと快適な空間みたいな感じになってるわけ<笑>でこのさ移動するこのさわかるちょっとあのー、い, いろんなもの書類とか入れるものをでこうやって入り口を隠せるから要は個室になるのよ、うん、でさらにそこはトイレから歩いて10秒くらいのところで目の前にローソンもあったコンビニも、うん、もうだから全てが整ったこの環境、うん で僕が毛布あとで寒いから必要になるでしょうでもね毛布は絶対大丈夫だと思ったなんでかって言ったらみんなさ電源をさ借りに来るでしょ絶対にそうした時にこの電源を貸すことによって毛布がいつかもらえるんじゃないかって僕は思った<笑>そしたら案の定毛布を持って<笑>「寒くないですか?」って来てくれた人がいた そ, そしてあの「よかったらなんですけれども電源そちらの1個貸してくれませんか?」 俺、6個あった電源<笑> 6個あったから、<笑>そう、俺、このアメックスとあと他のさ、JCB とか何個かしかないの、この筒は。うんうんうん、だから、電源がある場所って言って、あと壁しかないでしょ、だからその壁の近くに行かない限りはないし、でも壁って結構遠いのよ、いろんなところから。でも俺のところは、目の前、ローソンで、10秒したらトイレ、でここ、アメックスの場所、うん、でもう俺しかいない、この個室。うん みんなさそこ行けるんだってなってさうそしたら他の人とかもさ「おいあいつあんなとこ取ってるぞ」っつって俺が取った瞬間他の筒も全部生まれ始めて こ, うこれ一つの筒に4人くらい行けるんだだからこれ4つくらいあるからそうでその後結局ね寝ることないんで何でかっていうとみんななんか電源か借りに来る人とかと仲良くなってそのまま朝まで飲み明かすことになるのだすぐそこにローソンだからさみんなローソンで ななんかあの持ってきましたみたみいなそう<笑>おつまみも買ってきましたみたいなそうであお酒あるよーとか言って<笑>こっちもなんかで朝までみんなで楽しく飲んでさそうで俺潰れてさ起きたらさ朝6時くらいに起きたんだけどそしたらさあの中国の人がさ何人かさ俺のスーツケースを机にしてさなんかメイクとか置いてさし始めただ<笑>ってもうすごい終わって俺 の, 俺のスーツケースどこだと思ったら。 テーブルになってるさ、<笑>でもそんくらいみんな仲良くなっちゃってさ、えー、でもさここからがさもう本当に大変でもう地獄よみんなさ朝のさ7時くらいに開くさあの要はチケットカウンターに1時間くらいの列がブワーってもうでき始めてんの、うん、でも俺はそれに並ばない、うん、どうするか俺は携帯を2つ持ってたから、うん、まずチケット情報をインターネット1個開きながらこっち電話できるようにしとくわけこうやって でチケットこっち予約してだめだった場合こっちでつないでるのコールセンターの方にでもね北海道から要は出発する、うん、その要は北海道にみんなかけてるから電話が全然繋がんないの、うんうんうん、おうでも俺ね考えたの出発する北海道じゃなくて到着する羽田の方に連絡すればいいんじゃないかって思って羽田の方に連絡したらすぐに電話繋ながった、うん、おそれでチケットをやり取りして何回か で8時の便取れたんだけどまた結構9時の便やってそれでまた結構って<笑>そうでねこれも何回も電話するのもさ結構大変ででさこれさチケットさ取るときってさこれ1回確認の電話さ最後さじゃあ今から確認しますねみたいなそうこれは、まあ、やっちゃいけないかもしれないけど確認の途中で俺もう電話があまりにもかけるの大変だったから1回わざと切ったのパッて、うん、そしたらさ向こうから電話かかってくるわけ確認の途中だから、うん、そう あ、すいません、今お電話切れてしまいましたねみたいなそう、それが東京の直通コールなんですよああああだから次からそこに電話かけたら絶対にすぐ繋がるわけですよコールセンターで何番押して何番押してもう大変でしょ、これああだからこの直通コールを僕が手に入れてそれで僕の前後の人は9時台の便で帰りました前後<笑>の人、近くに前後の人、そうなんでそんなにすぐ電話繋がるんですかああああみたいな 前後の人にも教えてさうそうでその日のねニュースを見るわけですよでまだ帰れない人がいるとこれ最終帰れなかった人空港に2日間残ったらしいです、うん、いやだからね結構サバイバル力は僕はあると思いますね、はい、だから皆さんもしそうなった場合ってみんなが行く方向に行くんじゃなくてみんなが行ってない方向で何が必要なのかっていうのを考えると生き残れる可能性があるかもしれないです っていうお話が一つ。なるほど。いかがですか。なかなか参考になりました。うん、今度そういう状況になったらそうします。<笑>本当あんまやっちゃいけないかもしれないけど。<笑>そう。じゃあもう一つね、ちょっとお話。まあやっぱなね、これもふらはらやすしさんもね、うん、まあ夏休み企画っていうことなので、うん、じゃあそうだな。 まあ、やっぱ夏休みといったら、まあ、肝試しじゃないけど、うん、ちょっとね怖い話なんか一つしてみたいなっていうふうに思います、はい、あの実はですね、まあ、当時、あのー、すごく僕がまあ仲良くさせていただいていた、まあ、あの友達がいるんですよねそうでその友達のお家は兵庫ののあある山の上にありましただから必然的に行くには何周かしなきゃいけないんですよこうやってぐるぐるぐるって。 山を山をで僕は霊感とかっていうのはないんですけれども、うん、初めてその時に最後のカーブか2個前くらいかな急に鳥肌が一気にブワーって立った、うん、うわなんだこれと思ってでなんか俺さ怖くなってちょっと周り見渡したの、うん、でもちゃんとガードレールもついてるし、うん、ミラーとかもついてるし、うん、あれなんだろうと思ってでそのことを一瞬忘れて ご飯食べてる時にさ、ふと思い出したの、みんなと会話してるときに、うん、そういえばねあのとき何が起こったんだろうと思って聞いてみようと思ってみんなにさ「ここに来るまでの最後の方のカーブのところって何かあったんですか?」って聞いたのそしたら「何で知ってるんですか?」って返ってきたの、うん、怖くないだって俺何も知らないから聞いてんだよ、うん なんで知ってるんですかっていやいや俺何も知らないから聞いてるんですよって言ったら、うん、実はみたいなあそこ半年前に車が落ちて人が亡くなってます、うんうん、それでミラーとガードレールが新しくなったっていう、うんうんうん、それまでは何ならミラーがついてなかった、ね、次の日にそこに行くとミラーガードレール、うん、新しかったんですよそこだけ。うんうんうんうん だから俺は見えないけれども何か感じることはあるみたいでうその時くらいからなんか行っちゃいけない方向とか行ったりとかすると鳥肌がバッって立つから、えー、鳥肌が立った時は俺行かないようにしてるそうだから直感ではあるんだけど、まあ、見えないんだけどそうだからなんかまあ皆さんもねなんかそうやって鳥肌が立った時とかっていうのは見えてはないけれども体が要は直感がそれこそ守護霊なのか分かんないけれども何かが。 自分に教えてくれてるっていうサインらしいので、皆さんもぜひ気をつけてください。というお話でした。いかがですか。ちょっと怖いですね。怖いでしょ。<笑>ちょっとね、夏にいいんじゃないですか。これ、うん、ヒヤッと、ヒヤッとね、するっていうお話なんだけれども、なんかあります今まで。あ、僕結構ね、ベ、う、感、ん、ちょっと強い。ええー。ホロホロありますよ。なんか見えたことありますよ。 うん、大学生の時に、うん、まあ結構夜中まで起きてんじゃないですか、うんまあ、テレビ見てたり、はいはいはい、ゲームやってたり、うん、でそのまんまもう床に寝て、うん、う, うとうとしてたら、まあ、やっぱり牛蜜どきぐらいの2時ぐらい、うん、こうあもう眠いなと思って寝てたら、まあ、よく金縛りに遭うんですよね。うん りりになってあー金縛りだでも慣れてるから、うん、あまた金縛りだと思っ て, ってで溶けてあー金縛り久しぶりに金縛りだったなと思ってこう寝返り打ったら寝返り打った瞬間に人と目があったんですよ。っ、うん<笑>うん、あれいや当たり前だけど自分一人しかいないから、うん、えっって思って、うん、後ろになんか鏡かなんか置いたかなって。 触ったらなくてうん、うん、やべえんかなんかなん か, なんか目が合っちゃった<笑>やばとかっていう怖何だったのかこれいやもうそれは分からないけど な, なぜか何かと目が合ってしまう怖もうその部屋で寝たくない寝たけどねその後うーわーよく寝れましたよ、ね、それ<笑>住んでた住んでた3年ぐらい住んでてマジ住んでた、その後も3年も<笑>うん、うん、お払いとかしなかったんですかしてないしてないしてないえー、やば 霊はえ予質ねなんかあるいや俺も全然そういうのはないんですよね霊感とかない、うん、今まで見たことない全くないですねあ本当、うん、え信じないそういういや霊は言ってもおかしくないかなと思ってますけど、うんうんうん、だってじゃなかったらさ、うん、こんなにたくさんいろんな人見ないよねこれね、うんうんうん、だから多分いるっちゃいるんだよねだからね、うんうん、そう要は なんつったらいいな、年として残ってんのかわかんないけど、うん、必ずそこにやっぱ思いがあったりとかしておぉーお い, おい鳥のお化け<笑>鳥のお化けです、お い, おいやっぱいますよ、ここにも絶対に、うん、いやそっかいやでもいると思うな、宇宙人とか信じます信じる信じる信じる UFO も見たことありますマジうん俺 UFO おじさんの話したっけわ<笑>かる、したから、聞いてないと でも UFO さんの話はちょっとまた今度出しすぎても ね, 出しぎても ね,、うん、ね今日はまあじゃあこれぐらいそうですねはいクマが襲ってくるかもしれないのでまさにの剣を体験して寝たいと思いますはいじゃあいやすごいねよいしょそれでは皆さんおやすみなさいここや ・これ絶対一人用だと思うんだよこれ<笑>絶対にそれでは皆さんおやすみなさいバイバーイあ何かあったらこれで呼ぶんで<音声>、うん 何かあったらこれで呼ぶから助けに来てくださいおいやばくなったらこれ2回押しますはい、うん、この音が聞こえたら俺がクマに襲われてるっていう証拠です、はい、それではおやすみなさいおやすみなさいバイバイじゃあ古原さん、はい、今回ソロキャンプやってみてどうでしたかいやもうものすごい贅沢な夏休み な、ね、なったんじゃないですかそれこそ夏休みねやっぱどっか行けないね受験生のみんなだったりだとかやっぱそういった人たちにもねやっぱなんか外に出た気分になってもらいたいなーっていうまあ気持ちもちょっとありながら、まあ、意識しながら撮ってたんでまあそういう人たちにもちょっと楽しんでもらえたらなっていうふうに思いますそれこそねまあキャンプして、まあ、こうやって大自然の中でね、まあ、みんなでもカレー食べたりとかもめちゃめちゃ楽しかったですしいやありーちもね こうやって東京から駆けつけてくれて、ダンスで、ね、やったりとか、もう盛りだくさんの内容でお送りしましたけど、逆にね、いかがでしたでしょうかと、まあね、ちょっと聞きたいところなので皆さんね、ぜひ、えー、コメントの方にね、感想を残してみてください。ということで今回、えー、古原康久の夏休み、えー、ご視聴本当にありがとうございました。それではみんな、またねバイバイ